なんだ僕を祝いに来たのかふん一応礼は言ってやる何プレゼント代わりに今日はいくらでも若様さまの話を聞くだとなんということだ貴様僕の喜ばせ方をよくわかっているじゃないかそうと決まれば今すぐ腰を落ちつけられる場所へ行くぞ